では、ズームの参加者に対して挙手の練習を行います。発表前にズームの操作練習をしましょう。質疑でズームの挙手を使います。ズームさんの画面下のを参加者というアイコンから挙手ができます。操作になれるために挙手をしてみてください。ありがとうございます。手を下ろしてください。あとトーク中は、ズームのチャットに 質問や感想を書いてもらって大丈夫です。あと、YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコンジャピーアンダーバー1です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。それでは、これから、鈴木きもさんの発表を始めます。タイトルは、招待メタクラスディスクリプター、完全に理解したあなたにです。発表前にマイクテストを兼ねて、 スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。関さん、はい、ビデオをオンにしてから読み上げてください。あはいえー、私の名前はつゆきまことです。発表のタイトルはメタクラスディスクリプター完全に理解したあなたに。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真、写真撮影に同意します。 アイコン j. P. の行動規範に同意します。はい。じゃ、画面共有お願いいたします。はい。 それではマコトさんを拍手でお迎えください。どうぞ。はい。じゃあ始めちゃって大丈夫ですかね。よいしょ少なくとも自分は。 えー、2005年からメタクラスのお世話になってますで。その前も知らないうちにお世話になってたかもしれませんけれども、まあ、あまり意識しておらず。で、2005年頃もそんなもんかなっていう程度の適当な感じでした。自分同様に完全に理解したって人は、とりあえず一緒に何もわからないを目指していきましょう。完全に理解したとか、えー、と何もわからない。 はえー、エンジニア用語何もわからないでは始めます。と、その前にですねあの、これからダンダー、ダンダーって何度も言いますけども、ダンダーっていうのは、こういうやつのことです。アンダースコア2つで始まって、名前があって、アンダースコア2つで終わるやつです。これは、えー、ダンダーイニット。 ダン ダ, って呼びますダンダー、ダンダーって何言ってんだよってならないでくださいね。で、ペップ8に書いてありましたね。もう少し新しいペップに出てきて、おおーってなった記憶だったんですけども。さて、2005年に何があったかと言いますと、ジャンゴっていう Python の Web アプリケーションフレームワークがオープンソースになりました。 2004年から Ruby on Rails が猛威を振るってまして、この Jango は待望の Rails 世代フレームワークだったんです。Ruby on Rails とは思想がとかが全然違うんで、クローンってわけではありません。ただ、世代としては Rails 世代でいいかなと思います。あ、で、えっと、リモートカンファレンス時代のスライドってことで、フォントサイズをちょっとちっちゃくしてます。多分目の前に画面があるから見えると思うんですけども、 はい、でこれは Jango っていう Web アプリケーションフレームワークのコードの一部です。15年前のものです。15年。びっくりですね。で細かい書き方なんか当然違うんですけども、15年前からメタクラスで定義されているライブラリーのお世話になってましたっていうところです。でこの、えっ、ー、と、モデルっていうクラス、あ、飛んだかな。あと えっ、ー、と、飛んでない、飛んでない、飛んでない。はい。あ、そうですね。で、えー、っと、いいんだな。はい。で、このモデルっていうクラスで、さっき定義見たモデルベースっていうメタクラスを利用してます。で、モデルベース全然、えっ、ー、と、覚えてなくて大丈夫です。で、Python2 時代は、今と定義の仕方が違うんですよね。 Python3 の形式だと、えー、メタクラスに引数渡せたりするんですけど、えーまあ、2がどうだったかよく分かってないんですけど、まあ、今日あまりここは気にしないで大丈夫です。Jango、Jango って言ってもわからないと思うので、えーと、今回導入で少し動作をお見せする Jango のモデルってものは何なのかをちょっとだけ見てみます。でいきなり表が表示されてるんですけども、えーと、なんちゃら方眼紙みたいによく言う、あれで使われてる 表計算の仕組みをちょっと想像してみてください。これって一つのファイルがあって、その中にシートがあって、でシートは行と列で構成されてます。で、Jango のモデルっていうのは、この、えー、と RDBMS っていうんですけど、リレーショナルデータベースマネジメントシステムっていうデータを管理するシステムと Python のオブジェクトを行き来できるようにするオブジェクトリレーショナルマッパー。 略して OR バッパーっていうものです。で、RDBMS のこのシートっていうか表っていうか、まあ、テーブルって呼んだりするんですけども、行と列でできてます。例えばこの列の都道府県なんですけど、47都道府県なので、住所録が47行以上あったら必ず重複しますよね。47行なくても近所の友達が多ければ、 同じ都道府県が何度も登場すするわけ で, すで毎回文字列で都道府県を持っておくのはデータとして非効率な感じがするじゃないですかそこで、えー、都道府県マスターデータってシートを作って、えー、そこに47都道府県を登録しておいて住所録の本位は数字を経由して、えー、この都道府県っていうのを、えー、間接的に参照するわけです。 雑な説明なんですけど、これをリレーショナルデータベースととりあえず呼ぶってことにしますで。本当はもっとごっつい仕組みがあったりするんですけど、このセッションではこのレベルで一応終わりですで。その RDBMS の表を Python のコードで表してみます。都道府県マスターを表すプリフェクチャーモデルクラスと、住所を表すアドレスモデルクラスです。 で、アドレスのモデルクラスの、例えば ZIP コードには、えっ、ー、と、models.carafield っていうクラスのインスタンスをアサインしてます。で、これは、えっ、ー、と、7文字までの文字列ですよっていう宣言だったりします。では、このアドレスクラスの DUNDERDICT ダダを見てみましょう。この DUNDERDICT ダダには、えー、クラスの属性が格納されてます。注目してほしいのは、例えば ZIP コードなんですけど、さっき見たのは、 モデルズキャラフィールドっていうクラスのインスタンスをアサインしてたと思うんですけども、クラス属性見てみると、ディファードアトリビュートのインスタンスってことになってます。これ、謎ポイントその1です。定義したものと違うものになってるってことを覚えておいてください。次に、プリフェクチャーのデータから、都道府県コード14の神奈川県を取り出してみます。 これ自体は全然重要ではないのでよくわからなくていいんですけど、えー、このコードは都道府県コード14を指定してデータベースから1行取り出して、神奈川って変数に入れてます。で次にアドレスクラス、アドレスモデルクラスのインスタンスですねえ。つまり住所録の1行になるわけなんですけど、インスタンスを新たに作ります。でその時に都道府県神奈川県を割り当ててます。まあ、これあんまり重要ではないんですけど。で 今度はアドレスインスタンスのダンダーディクトを確認すると、えおおよそ今設定されたものが格納されてます。で 次, 次に、インスタンスのセーブメソッドをコールすると、データベースに保存されることになってます。でもう一度ダンダーディクトを見てみると、ID に1が入ってますで。これはデータベースのプライマリーキーってやつなんですけども、まあ、そんなに気にしなくていいです。 で、その ID っていうデータの下に、ZIP コードってデータがありますよね。おもむろに、アドレスインスタンスコードの ZIP コード属性を出るってみます。で、出るったので、ダンダーディクトを参照すると、ZIP コードがなくなってます。これは想定通りですよね。で、ID の下のあにあった、えー、と ZIP コードを出るできてます。なんですが、 アドレスドットジップコードにアクセスしてみると、あら不思議と、値が戻ってきてますねで。これが謎ポイントその2です。存在しないはずのインスタンス属性を参照したら、値が返ってきたってことを覚えておいてください。ちなみに、ジャンゴのこの動作は確かノードキュメントなんで、保証された動作じゃないはずです。たまたまだと思います。たまたまって言うとあれなんですけど、はい。っていうのを今回見ていきます。 ジャンゴにこんな動作するものがあるよってだけなので、ジャンゴは分からなくて全然いいです。で順を追って見ていくので、えっと、今何が起きたのかも分からなくていいです。このセッションが終わったら、なんとなくこういうことかなーってところにたどり着いていることを期待しています。で表計算的なものが出てきたことも全部忘れて大丈夫です。はい。 ここまでが、えー、導入です。で今日は、えー、今何が起きたのかがなんとなく分かるところを目指します。完全に理解しているはずなんですけど、メタクラスについて復習をしてから、えー、属性とかクラスとかを見つつ、えー、属性の再利用について見ていったりします。えー、っと資料に出てくる、えー、コードも 資料も動画も多分全部公開されるので、表示されているもののメモは不要です。思ったことをメモったりとか、あとツイートしたりとか、気持ちを表現するようにしましょうと。夏も終わりですねっていう気がしていますね。まずは完全に理解しているはずなんですけど、メタクラスを少し。 と言いつつですね、メタクラスの前に、えー、Python のクラスとタイプについて復習しましょう。まず、えー、クラスを使ったクラス定義です。でちょっと何を言ってるのかわからなくなり気味なんですけど、クラス宣言で記述をするクラスです。スパムクラスの定義を見ていくと、えー、エッグってクラス属性と、ベイクっていう メソッドを定義してます。で、スパムクラスの定義を書いて、えー、空の行が入ると、パースされて、まあ、生成されるとクラスが。で、スパムドットなんちゃらって書くと、まあ、アクセスできる状態ですね。で、スパムクラスには、えっ、ー、と、ダンダーネーム。これにはスパムって入っていて、それから、えー、ダンダーベーシス。これは親クラスですね。すべてのクラスはオブジェクトを継承するので、オブジェクトが入ってます。それから、えー、ダンダーディクトが入りますね。 クラス属性が見えますで、えー、インスタンスを生成して、ベイクメソッドを呼ぶと思った通りに動作します。次はタイプですで。タイプを使った動的なクラス定義を見ていきます。でさっき出てきたベイクメソッドを分かりやすいように少しだけ名前変えて関数として定義してます。 で関数といっても、第1引数にセルフを用意してます。それから、えー、スパムっていう名前に、えー、タイプ関数の戻りを代入してます。でタイプに引数を3つ渡した場合は、えー、クラス名、親クラス、それから属性ってことになっていて、で動的なクラス定義をしてます。でその後は、えー、クラス定義をしてます。 で定義したものと似た感じで動作できてますね。えー、DunderDict のベイクメソッドがそもそもどこに生えてたのかっていうのが少し違うくらいですかね。で、動作は同じです。メタクラスは、えー、タイプを継承したものです。えー、DunderPrepare、DunderNew、DunderInit があるんでしたっけね。で、今回は、えー、と DunderNew で渡されてきたものをプリントデバッグしてみますね。 先ほどのメタクラスを使う Mine っていうクラスです。で、クラス定義が完了するとデバッグアウトが出力されます。出来上がったクラスとダンダーディクトを見ると、ベーシスにオブジェクトが現れるんですけど、ここでは明示的に親クラスを書いてないからか渡されてこないですね。親クラスは空っぽでした。で、ベーシスがカラーのダブルってことですね。はい。 でメタクラスのえ完璧な理解。きっとこんな感じですよね、えー。クラスを組み立てるところを差し替えられる。というか差し込めるというか。まあ、一旦クラス、えー、メタクラスはこれで置いておきましょう。はい。アトリビュートを見ていきます。属性ですね。アトリビュートって結構重要というか。ね。 まずは、えー、インスタンス属性。インスタンスの属性って一番見慣れてるやつだと思います。このセルフ .egg みたいなやつのことですよねで。インスタンスのダンダーディクトを見てみると、egg って名前に ham、えー、って文字列が割り当てられてます。で、インスタンス .egg というように、えー、インスタンス経由でもアクセスができますね。 で今度はクラス属性、えー。クラスのダンダーディクトを見てみると、えー、エックっていうのがいますね、うん。クラスのインスタンスを作って、インスタンスのダンダーディクトを見てみると、空っぽですで。インスタンスのダンダーディクトにはいないんですが、インスタンス経由でアクセスしてみると、アクセスできます。で次に、 インスタンスに同じエッグっていう名前の属性にハムって文字列を割り当てます。すると、えー、インスタンスのダンダーディクトにエッグが現れます。当然ですけどね。で、クラスのダンダーディクトを確認すると、え元の値のままちゃんとあります。これ大事。じゃあ、えクラスにメソッドを追加してみますね。 でクラスメソッドは、えー、クラスメソッドデコレーターをつければいいですよね。で、えー、クラスのダンダーディクトにも、えー、クラスメソッドで、えー、持ってます。そしたら、えー、スパムクラスのインスタンスを生成して、ダンダーディクトは空っぽですよね。次に、インスタンスのエッグにハムって文字列を割り当てます。で インスタンスを経由してクラスメソッドを呼び出してみます。でクラスメソッドが参照したのはクラスの属性ですねで。インスタンス経由でご参照するとインスタンスの属性が見えます。ダンダディクトも想定通りクラスの属性とインスタンスの属性状態によって何が参照できるか。大丈夫ですよね。さて。 これ、キモくないですかっていう話なんですけど、あそうでもない。<笑>まあ、そうですよねえ。こう書くのが正とされている言語もありますし、まあ、えっ、ー、と、これはしないよって多分よく見ると思うので、Python では、このセットエッグ、ゲットエッグみたいな、ゲッター、セッター定義はしないってことを知らなかった人は覚えておきましょう。で通常は、 インスタンス経由で直接アクセスすればいいです、えー。プラスイコールとかも使えますし、わ、えーまあ、かりやすいですよねで。カプセル化とかは後からできるんで、必要になるまで無駄なコードは書かないと。で、何かの理由で、まあ、値をセットするとき、ゲットするとき、デリートするときに何か処理を加えたければ、まあ、アットプロパティを使います。で注目してほしいのが、えー ダンダーイニットでは、えー、セルフ .egg へ割り当てをしてます。で、プロパティのセッターとゲッターは、あーセッターはですね、セッターは、えー、アットエッグドットセッターでデコレーションされているデフエッグが、えー、っとセッターですね。で、このセッターの中ではセルフ .under エッグに割り当てをしてます。 で、えっ、ー、と、インスタンスを生成した時点で、えー、インスタンスのダンダーディクトを参照してみると、えっ、ー、と、アンダーエッグしかなあ り, ありませんね。右側の実行例の真ん中ぐらいのやつです。はい。えっ、ー、と、スパムドット、アンスコアンスコディックアンスコアンスコってついちゃうんですけどダンダーディクトですね。ダンダーディクトを参照しているところです。で、えっ、ー、と、お分かりかとも思うんですけども、えー、もともとドットエッグでアクセスした高所はそのまま、 セッターとゲッターとデリーターのプロパティを作ってあげれば修正は終わりなんですね。今回はセッターとゲッターしか書いてありませんが、えっ、ー、とまあ、必要に応じてデリーターも書いてあげてください。一応、プライベートっぽいものを見ておきましょうかね、えー。アンダースコア2つで始まってる、えー、バリューって属性。でコード上は、えー、アンダースコア2つで始まってる変数名なんですけど、 実際に動作するときには変数名が隠蔽されているので、クラス外からは見えないっていう建前ですで。スパムクラスにあるプライベートっぽい属性と、スパムクラスを継承しているエッグクラスにあるプライベートっぽい属性。コード上では似てるんですけど、実行例の、右側ですね、実行例のダンダーディクトを見てください。実際は、えー、アンスコクラス名がセット文字として付くので、別物になるんですよね。 まあ、プライベートっぽいものなので当然なんですけど、はまらないようにしましょうというお話です。はい。で、せっかくなんでちょっとクラスの継承についても見ておきましょう。えー、Python の多重継承って、えっ、ー、と、Python のクラス、今は常にオブジェクト型から派生するので、実は常にダイヤモンド型になったりするんですよね。この、えっ、ー、と、ベースクラス、 の位置に、えー、と暗黙でオブジェクトがいるみたいな、まあ、えっ、ー、と、オブジェクト継承し違う、えっ、ー、と、ベースクラスを継承してなかった場合はですね。はい。で、えっ、ー、と、このベースクラスを継承しているクラスが2つ、チャイルド A とチャイルド B、そして、えっ、ー、と、チャイルド A とチャイルド B を継承しているスパムクラス、それぞれのクラスが、えー、ダンダーイニットで、スーパークラスのダンダーイニットを呼び出すようにしています。で、スパムクラスでまず、えー、実行例の方なんですけど、 えー、1、アイムコンクリートクラスと始まって、スーパークラスの段々ユニットを呼び出してと連鎖していきます。でえー、と右上の図を見ると、なんとなくベースクラスの段々ユニットは2回呼ばれちゃいそうな気がしちゃうじゃないですか。えー、実際は、えー、とベースクラスの段々ユニットは1回しか呼ばれないんですよねで。実行例の下の方でスパムクラスの MRO ってクラスベソッドを呼んでます。 これはメソッドレゾリューションオーダーっていうメソッドの探索順ですねで。図にある黄色矢印の順に探索していくんです。なので、スパムクラスのインスタンスを生成したときに、スパムクラスのイニットの出力があって、それからチャイルド A、その次はチャイルド B なんですよね。そしてベースクラスに行って逆順に戻ってくると。なので実行例もベースクラスを境に反対向きに戻ってきてますよね。 でだんだんイニットでない普通のメソッドも同様ですね、えー。スパムクラスのコールメソッドってメソッドのコールから始まって、スーパーのコールドメソッドってメソッドを順に呼び出してます。実行例の方もスパムクラスからチャイルド A、チャイルド B、ベースクラス、そして逆順にチャイルド B、チャイルド A、スパムクラスへと戻っていきます。念のため確認なしてるんですけど、 引数を受け取るようにして動作を見てみます。チャイルド A クラスとチャイルド B クラスからスーパーを呼び出すときに、えー、自分の名前をスーパークラスのメソッドに渡しています。実行例にあるデバッグ出力の1行目は書いてある通りで、で2行目もいいですよね。3行目の I'mChildB called method with childA となっているので、チャイルド A クラスからの呼び出しですね。 で4行目はえベースクラスをチャイルド B が呼び出していることが分かります。もう一段増やしてみます、えー。スパムクラスはチャイルド X とチャイルド Y を継承しています。チャイルド X とチャイルド Y はそれぞれチャイルド A とチャイルド B を継承していますで。この場合もメソッド探索順通りに呼び出しが続きます。 で大事なのは、チャイルド X とチャイルド Y の親クラスの順番ですね。赤字にしてありますけども、それぞれ継承順は、チャイルド A、チャイルド B という順で一致してます。今度は、チャイルド X とチャイルド Y が、それぞれチャイルド A とチャイルド B を継承しているのが変わらないんですけども、継承順をちょっと変えてみます。 すると、チャイルド X とチャイルド Y を継承したスパムクラスの定義のところで、一貫したメソッド定義順が構築できないといって、タイプエラーになってしまいます。まあ、今までこんなことしたことないんで、出くわすのは、えっ、ー、と、ついミスったときぐらいかなと思いますけど、クラス定義はこんな感じで。さて、でここからが本番といいますか、まあ、再利用とか、 クラス定義のカスタマイズというか、まあ、総合的に使われていくところですね。例えばなんですけど、とあるクラスのインスタンス属性バリューには0以上の整数しか持たせたくないとします。で、プロパティのセッターで型と値をチェックしてあげれば良さそうですよね。で、実行例なんですけど、文字列の10を渡したらバリューエラーになりました。バッチリ。 で、マイナス値を渡しても、バリューエラーになりました。まあ、良さそうですね。で、一応、コードの方の内容を確認していくんですけど、えー、まず、ダンダーエニットで、セルフバリューを初期化してますね。で、覚えてますかここも、セルフドットアンスコバリューじゃなくて、セルフドットバリューで初期化してます。この時点で、セッター、えつまり、アットバリュードットセッターでデコレーションされているメソッドが起動してます。で、 バリューの値が int じゃなければバリューエラーを喪出して、int でもマイナスだった場合には同様にバリューエラーを喪出してます。で、いずれも問題がなかった場合にはセルフドットアンスコバリューに値を割り当ててます。なので、インスタンスのダンダーディクトにはアンスコバリューしかない。ここまで見てきた内容覚えてますかちょっと伸びをして、深呼吸しましょう。 えー、酸素と水分ちょっと自分も水分水分取らせてもらいますはいいいですかねはいで今度は、ね、同様の性質を持つ属性を一つ増やしたくなりましたで重複するチェックロジックを関数にしてでプロパティのセッターから呼び出してみます どうですかねまだ我慢できますかねまあなんか嫌な感じですよね。試しに、バリュー自体を同様の性質を持ったクラスにしてみました。ポジティブインテジャーっていうクラスを用意して、ダンダーイニットで入力値をチェックします。 でバリュー1、バリュー2にセットするときには、毎回ポジティブインテージャーに初期値を渡してインスタンスを作ってスパムクラスのインスタンス同性に割り当ててます。はい、型ヒントでも用意しとかないと、なんかつい数値をバリュー1とかバリュー2に直接割り当ててしまいそうでちょっと怖いですよね。しかも参照するときにスパムバリュー 1. バリューとかちょっとバカっぽい感じです。 はいおもむろに出てきました。ディスクリプター。ダンダーセット、ダンダーゲット、ダンダーデリートのいずれかが定義されているオブジェクトはディスクリプターとして見なされるんでしたね。そして、えー、探索されたらそれぞれの振る舞いをオーバーライドできます。っていうのが多分ディスクリプターへの完全なる理解なんじゃないかなと。で、えっ、ー、と、実際実行例を見ると 振る舞いも良さそうに見える。で右側の実行例では、えー、文字列もマイナス値もきちんと例外になってるし、えー、左側下方の実行例も、えー、それっぽいですねで。ポジティブインテージャーを加法すると、えー、ダンダーセットとダンダーゲットを定義していますで、まあ。ダンダーゲットはまずは値がセットされてなかったら自分自身返すので、スパムクラスのインスタンスを生成してすぐに バリュー1とかバリュー2を参照するとポジティブインテージャークラスのインスタンスが見えます。良さそうに見えたんですが、スパムクラスのインスタンスを2つ作って、それぞれバリュー1、バリュー2に値を割り当ててみます。すると、スパム1とスパム2のバリュー1とバリュー2が同じ値になってしまいました。スパム1には10と20を割り当てていて、 スパム2には100と200を割り当てていたのに、スパム2への割り当ての後にそれぞれをデバッグアウトしてみると、100と200だけになってます。これは、スパムクラスの Value1 と Value2 がクラスの属性だからです。クラス属性の Value1 に割り当てられているポジティブインテジャーのインスタンスはクラスに対して1つなんです。つまり、 ポジティブインテジャークラスのメソッドに出てくるセルフ。これはポジティブインテジャークラスのインスタンス自身です。でクラスの属性にしているので、同じクラスの複数のインスタンスで共有されるのは当然ですよね。今度は、クラスの属性としてアサインするのと同じ名前をポジティブインテジャーをインスタンス化する際に渡して保持させておいて、 で、このディスクリプターのダンダーセットに渡されてくるインスタンスってやつ。これはスパムクラスのインスタンスなんで、このインスタンスのダンダーディクトに決めておいた名前で登録します。わかりましたかクラス属性、インスタンス属性の動作と、それからポジティブインテジャーってクラスのインスタンス、それからスパムクラスのインスタンスみたいに登場人物が多いので、 最初は混乱すると思うんですけど、まあなんならな、毎度混乱してるんですけど、で、これで目的は果たせてるんですけど、なんか気持ち悪いですよね。このポジティブインテジャーのインスタンス生成時にはえ、まだ左辺の変数にアサインしてないんで、名前がわからないからなんですよね。なので、こんなことになってしまってると。そこで、メタクラスのよくあるパターン、その1。 ですえー、リユーザブルディスクリプターというクラスを定義しましたディスクリプターのクラスにそのまま持たせてもいいんですけどまあ機能を分ける再利用できるみたいな観点でクラスを分けましたでインスタンスの属性にネームっていうものを持たせられるようにしましたで設定するメソッドを、えー、セットアサインドネームっていうのも定義しました それから、えー、とディスクリプターですね。ディスクリプターを定義。えー、とポジティブインテジャーのディスクリプターを。えー、ダンダーメソッドの、えー、ダンダーメソッド、ダンダーメソッド。はい。ああ、そうですね。ダンダーセットとダンダーゲットの、えー、メソッドの第一引数には、えー、このポジティブインテジャークラスのインスタンス自身なんですけど、第二引数に、 スパムクラスのインスタンスが渡されてくるんでしたね。なので、スパムクラスに何という名前で割り当てられたかが分かれば、スパムクラスのインスタンスで、えー、その対象の名前に対応するものが分かるはずなので、ユーザブルディスクリプターメタクラスの、えー、一番3、えっと、つ目のクラスですね。だんだん new で、 クラスディクトのキーとアイテムを取り出してます。で、このキーに変数名、で、アイテムにポジティブインテジャーのインスタンスが入ってるんですね。で、いろんなものが入ってくるので、でリユーザブルディスクリプターのインスタンスだけに、セットアサインドネームメソッドにキーを渡して、設定してあげてます。インスタンスに名前を教えてあげればいいんですね。 で手で同じ名前を2回書かなければいけないっていうダサくてかつミスをしやすい状況を解決できました。メタクラス便利。えところで、えー、インスタンスの属性にしちゃえばいいんじゃないかとか思ったりもするじゃないですか。ですが、えー、とディスクリプターはクラス属性でしか機能しないんですよね。 で試しにインスタンスの属性にハムって名前でディスクリプターを追加したクラス定義をして、ダンダーディフトを見た感じ、それっぽい保持の仕方をされてそうなんですが、実際に動かしてみると、ダンダーセットもダンダーゲットもインスタンスの属性にしている場合には呼ばれません。で、そのまま割り当てで上書きされて終わってしまいます。ただの文字列になってしまうところですね。 せっかくなので、えっと、もう少しディスクリプターの動きについて見ていきましょう。で、ダンダーセットとダンダーゲットがあるんですけど、まあ、特に何もしないっていうディスクリプターを用意しました。スパムインスタンスのエッグに関して参照や割り当てをしても何もしないので何も起きないんですけど、インスタンスのダンダーディクトに無理やりエッグ属性を追加してみます。それでも、 スパムインスタンスのエッグへの参照や割り当てには変化がありません。あれインスタンス属性が優先されるんじゃないんでしたっけってなりますよね。はい。データディスクリプターはインスタンスのダンダーディクトよりもデータディスクリプターを優先します。逆に非データディスクリプターはインスタンスの属性値が優先されますとあります。 これデータディスクリプターっていうのは、えーと、データを更新する系のダンダーセットないしはデン、ダンダーデリートが定義されているディスクリプターのことを言います。で、このセットナッシングディスクリプターは、ダンダーセットだけのディスクリプターです。で、定義上はデータディスクリプターですね。で、インスタンス属性にエッグがない間は、エッグの参照もディスクリプターにダンダーゲットがないので、でディスクリプター自身が入ってきますね。 それから、エッグへの割り当ては、ディスクリプターのダンダーセットが呼ばれます。では、ダンダーディクトを通じて、インスタンス属性に無理やりエッグを追加したらどうなるか。追加した後に、参照に関しては、ディスクリプターにダンダーゲットもありませんし、インスタンス属性のエッグの値、ハムが返ってきます。で、エッグへの割り当ては、きちんとインスタンス属性のエッグをすっ飛ばして、 クラス属性のディスクリプターのダンダーセットが呼ばれてます。これがデータディスクリプターの場合。今度はダンダーゲットのみのディスクリプターです。定義的には非データディスクリプターですね。で、最初、ただ参照してる間はいいんですけど、インスタンスのエッグに文字列を割り当てたら、参照に関してもインスタンスのエッグを見るようになってしまいました。ディスクリプター難しい。 はいでえー、もう一回、えー、今度、メタクラスの例をもう一つで。ある種類のクラスが読み込まれたら、自動でクラスを登録するみたいな用途にも、メタクラスが使われることがよくありますで。この例では、オートレジスターメタっていうメタクラスを定義してます。で、ダンだんニューが呼ばれたら、えー、タイプのダンダーニューを使って、クラス定義をして、クラスを生成してですね。はい でレジスターっていう関数を呼び出して、クラス名とクラスを、えー、とキーとバリューにして保存してます。でこの定義を読み込むと、えー、レジストリーにちゃんと記録されてますね。で実際、えーと、名前とかに気を使った方がいいんですけどあの、モジュールが分かれたりしてても、読み込まれさえすれば、それっぽく動作しますで。メタクラスさえ忘れずに定義しておけば、えー、自動で登録できます。 でクラスが読み込まれてさえすれば登録できるので、プラグインの仕組みなんかにはいいでしょうね。で、クラスを定義するために、別のモジュールのなんか、えー、登録する専用の何かを読み込んで、レジスターするみたいなのを呼ぶとかって、まあ、ダサいじゃないですか。やっぱりこのメタクラス便利ですね、っていう話です。はい。で、メタクラスの三大用途って言われているものがあるようです。 1つ目はフィールドの定義順を保ったまま何かしたい。例えば、クラスに定義されている順に画面表示したいとか、そういった場合には、フィールドの定義順が分からないといけないんですけども、以前はクラスから動的に取り出しても順序が保証されてませんでしたが、最近、Dict の順序が保証されるようになったので、 ディクトに入ってるのを取り出した順に使えば良くなってしまいました。実はダンダープリペアっていうのが Python3.3 で追加されてで、そのメソッドでオーダーディクト、ディクトを返すと順序が保証されるみたいなことが行われてたのかな、まあ、それさえも不要になりましたと。で、メタクラス超便利ってさっき、えー、喜んだんですけど、 実は Python 3.6 からダン n d e r a s s e t n a m e ってものが登場しましてディスクリプターの名前を何とかするためにはメタクラスは不要になりました。はい。まあ、まさにさっきやったようなことをですね、やってくれるようになったんですね。ディスクリプターにダンダー e r ト s ー e t n a m e っていうメソッドを定義しておけば自動で割り当てた、違う、割り当てた名前を 引数に設定して自動で呼んでんくれますなので、メタクラスで頑張ってやる必要はなくなりました。で、このオーナーっていうのには、スパムクラスが渡ってきてます。で、このダンダーセットネームは、スパムクラスが生成されたタイミングで呼ばれるそうです。なので、クラス生成が終わった後に無理やり追加したものなんかには適用されませんと。メタクラスも一緒ですかね。 はい、それからですね、サブクラスが生成されたときに呼び出されるフックが追加されました。そのタイミングでやりたいことに関しては、やはりメタクラスは不要になりました。親クラス側が呼ばれるので、プラグイン的なものとか、あと親クラスが求める条件をサブクラスが満たしているかのチェックなんかが容易に行えます。 この例だと、えっと、先ほどの自動登録プラグイン的なものは、メタクラスではなくて、レジスターベースっていうクラスを継承するだけでよくなりました。<笑>えー、ちょっと失礼。<笑>はい。レジスターベースクラスのダンダーイニットサブクラスで、レジスターっていう関数を 読んでますねでこのレジスターを読み込んだ後、えレジストリにはさっきメタクラスでやったのと同様の情報が入ってます。しかもですね、えこんな問題が、おお、マジかーってなるんですけどえ、別のメタクラスを使っているクラスを複数混ぜられないですね。例えば、えっと、ABC っていう抽象規定クラスというものがありまして、 アブストラクトベースクラスですねで。この ABC を継承したクラスで、アブストラクトメソッドっていうデコレーターで装飾したメソッドを定義しておくと、そのクラサブクラスでは同名のメソッドを実装しなければならないっていうことになるんですね。で実はこの ABC っていうクラスは ABC メタっていうメタクラスを使ってますで。この例では、アブストラクトプラグインっていうクラスの サブクラスは run っていうメソッドを定義する必要があるんですけど、それから先ほどのプラグイン自動登録のメタクラスを使ってみます。右側の myclass っていうクラスで読みてください。アブストラクトプラグインを継承してメタクラスに autregisterMeta を設定したクラスです。でこのクラスは、えっと、クラスの生成時にタイプエラーになります。 メタクラスがコンフリクトしていると言われて、えっと、このクラス自体定義できません。これはなかなか恐ろしいというか、えー、特にサードパーティーのライブラリが急にメタクラスを使い始めたりしたら、テンパりますよねとで。今回の場合は、ダンダーだんだんイニットサブクラスを使えば、メタクラスは abc ってクラスで使われている a b c メタっていうメタクラスだけになるので、問題は回避できます。 でえー、と自動登録もちゃんと動いてます。で実はこれ、えー、とメタクラスの継承関係によってうまくいくので、えー、オートレジスターメタクラスの親、オータイプではなくて、ABC メタにすると定義できます。えー、そうするとオートレジストリー、オートレジスターメタの自動登録も、えー、アブストラクトメソッドの定義をしてなくても、えー、エラーになる ABC クラスの機構も両方動作しています。 ただこれもできればやりたくないですよね。まあ、なんか ABC のエラーの出るデータームオフで使い方間違いやってるような気になってくるんですけど、うん多分合ってると思ってます。はい。99% の人はメタクラスを使った仕組みを実装することはないと言われてたりします。また、メタクラスがよく使われる対象に関しては、メタクラスを使わないで済むようになっていってるように感じてます。 でメタクラス自体、えーと、かなり長いこと使われている機構なんですけども、まあ、使わずに実現できる方法がないか、新しい仕組みが出てないか、まずはそこから入りましょうと。面白いんですけどね。さて、はい、冒頭思い出してみましょう。このアドレスクラスの ZIP コードなどのクラス定義が定義したものと、実際に、えー、生成されてロードされたクラスで違っている現象。 これは何だったのか予測がついて多分コードを読んでったらもともとの分かっちゃう気がしますよね。それからインスタンス属性を出るしてアクセスしてみたらインスタンス属性が戻ってる。これもどういう動作をしたか予想がついてコードを確認してニヤリってできそうですよね。いかがだったでしょうか 少しでも面白いなと思ったら、高評価ボタンをっていうのは、えっ、ー、と、とある、えー、と動画共有サイトですね。はい。はい。で、ここまで来て、えー、お前誰よっていうのもあれなんですけど、あの、えー、Python は2002年から2003年頃から使ってる、えっ、ー、と、ゾープに惚れた口で、 まあ、全然使いこなせなかったんですけど、まあ、その後のジャンゴの共活動を通じていろいろやってきた感じです。で、今回は、パーフェクトパイソンっていう本の第2版が7年の時を経て出ましたので、それがらみでお声がけいただいたような感じだと思ってます。はい。で、Twitter やら YouTube やらいろいろやってますので、まず Twitter からフォローしてくれると嬉しいです。 でえー、と名前とか ID とかあだ名とかですね、いろいろあの 評, 価、えー、評価、評価、評価表記揺れしているようなので、えー、とエヴァさんって呼んでくださいっていうことを、えー、と今年の頭ぐらいから言い始めてます。で、カタカナでつゆきまことってググってもらってもたどり着けるはずですって言ってると、また表記揺れが発生するわけですね。はい。以上です。えー、本日は、えー、ご清聴いただきましてありがとうございます。 ありがとうございます。終わりです。発表ありがとうございました。それでは、ほんのわずかですが、質問の時間を設けます。つゆきさんに質問のある方いますか、ズームの機能で挙手をお願いいたします。でも、ちょっと1件ぐらいになりそうです。時間、残り時間の都合上。 誰もいなさそうですね残りはい、残りちょうどお時間になりましたので。